んのかな。一番聞こえるよね。はい、ちなみにオリンピックやってますよ。見てますけど、なんちゃって。 なんてねあいたあこんばんはいらっしゃいち ょ, ちょっと一瞬聞いていいこんばんはいらっしゃいねえ<笑>大丈夫だ大丈夫そうだね うーんと、そういうのをやりますかなちょっとあの、あれや、ツイートだけしてくる。 ままああんんん考えてない、ね、あれないで、でれすけど 特, 特に何がいいかなスイカ食ってる、うん、スイカスイカもねあんま食わなくなっちゃったね甘 い, 甘いんだよねどちらかというとね、うん、甘くまあ甘くなっきゃウリでも食ってろみたいな。 まあ、そうね最近はのどうなのかなと食料品とかインフレーションになった鶏肉とかさ豚肉牛肉とかあんま分かんないんだよな、う ん, うん、まあんま分かってないんだけど<笑>どうなんでしょうかね まあ各国でいろいろいろいろあるよねいろいろ災害みたいなのがあるからもちろん収穫には影響を受けるでしょうからねまあその辺で何か来たい人いるのかな いないっすかね地球なの地平だよんあ飛び方を忘れた小さ な, なんだ音楽が流れるんだなんかいろいろ入ってんだ公式アカウントっていうのを あれは何なの LINE の公式アカウントっていうのをなんか作ってみたんだけどさ使い方がよくわかんなかった<笑>まあいいやこんばんはなんかね最近あのシカハンターのお医者さんが結構ねサブチャンネルって作って<笑>結構動画をレンダーで上げてますよね メインの方が潰れるのが嫌だみたいなこと言ってたけど。うん、まあ、なんか FC2 みたいなところでもいいんでしょうけどね。うん、枝豆食ってる、うん。枝豆。はい。つまみがね、ないんだよね。そのぐらいしか。<笑>お菓子はある。 足いいらないでしょつっても柿の種ぐらい亀田じゃないやつうんさ参考だったか な, なんだかあんまりメーカーにこだわってないけどまあいいんだか悪 い, いんだかわかんないですけどね まあ一応 旬, 旬っていうわけじゃないけど旬なんじゃないのうん、うん、ただあんまり枝豆も枝豆も食べない方があんまりね大 豆, だ大豆だからね<笑>あんまりにも食べ過ぎるとよろしくはないよね、うん、ちなみにねああこうやって こうやってさキャプチャーできんの。<笑>これ、これで登録してもらうしかないんだよ。あまあ、要は、あれなんだよ、年齢承認ができてないんだよ、ね。できないタイプなんだよ。<笑>シムがね、うん。だから。できないんですよ。 基本カメラはテレビで見ちゃうじゃんだから基本買わないんでねっで中はあるじゃんなんか乾き物乾き物ってわけでもないけど必要らしいのよ<笑>まあそれでしょうがなくまあ誤ってカメラ買っちゃうとさゴミ箱行きになるじゃんもったいないじゃん ね、外部科だ外部科だとか言いながらさねしまいには 捨, 捨ててりゃ世話がないって話だよね<笑>まあそんなところではい<笑>あんまり見ないようにしないとさ制限がさなるべくだからテ レ, ビテレビは見ないようにしないとね あの制限がかかっちゃうんで面倒くさいことになるんですよ、はい、ま あ, あのお気軽に凸してきてくださいああまあどのぐらいまでやるかわかんないですけど、はい、一応凸待ちみたいな、はい、一応凸待ちみたい な, <笑>な難しいこと難しいことはあんまかんないけど 例えばワクチンどうなんですかとかね、言われてもね、いや、まだ治験中なんでぐらいしかわかんない。例え話ですけど。だから、どう、どうなんでしょうかね。落としたよ。うん。 5億年スイカっていうのがあってちなみにさ4億年だったかな5億年だったと思うんだがそれ美味しいよただ高いんだよね一応種はもらってきたんだ5億年スイカのなんか一粒種が一粒さ いくらっつったかな250円ぐらいで売ってるとか言ってたけどええー、と思ってたくさんもらってきた<笑> い, ついつ植えるかは知らん、うんね、いつ植えるかは知らんけどまあ種ってさあのなんか冷蔵庫かなんかにジップロックかなんか突っ込んでさ入れとくと結構長持ちするらしいじゃん まあ、本当かどうかはうんいや分かんないけど多分大昔なんじゃないの5億年っていうぐらいだから大昔なんじゃないのかな<笑>と思いますけど座るやつがないなよく考えたら、うん、まあ皆さんもほら床に手を 座足伸ばして座ってさで手で持ち上げて配信聞きながらさ30分ぐらいやってたらさ変態になれるまあ30分できない参考ではないよ<笑>参考ではないいやそれはただあの 自然農ってあの春農法ってあるじゃん。まあ、あそこの人がくれた。うん。うん。参考ってただ、あの、お菓子をさ、うん、仕入れてるわけですよ。うん。あーなあ、あんま、まあ、なんか今オリンピックって基本的にネットで見れるの知ってる 何かやってるよ、今。見てないんだけど。一応見られるみたいな。あとで何かでも金取りそうだよね。あ<笑>とで金取りそうだね。NHK だけに。<笑>変わかんないですけど。どうなんですかね。 何かなんか見てるスポーツとかなんかあるんですかあのオリンピックでもともとはねあれなんでしょうだから奴隷かなんかの競い合いだよね<笑>自分の奴隷奴隷がどのぐらい強いか合戦だよね<笑>まあその名残なんでしょうけどまあ別にあの 平和ののでででも何でもなんいし、まあ、金の祭典ではあるけどね、うん、ただあの新型コロナウイルスとの兼ね合いがどうなのかな、まあ、あの辺の利権のんだろうなギャップっていうかさな ん, かなんとなく感じちゃったりするんだけどさ、まあ、逆に言えばかそうじゃないのかもしれないけど、うん、まあ今まではなんか観客が入って 応援してみたいなのが普通だったのを、うん、なんだろうなまあその普通じゃない方向に切り替えるっていうのかなコロいわゆるコロナ禍ってやつでさあとあのなんか関係ない話でもないけどデルタ株かなんかについてもねあの 鹿, の鹿のお医者さんなんか言ってたよね。 まあ普通に考えればそうだよね、みたいな話なんだけどさ。まあ世の中普通じゃないんでね。<笑>なんかね。あの、PCR かなんかやると、あの、め, あの め, めっちゃっていうのがなたくさん出るみたいなんだよね、ウイルスがね。うん。だから感染力が強いんです。多分そうなんだろうね。うん。だけど症状がないんだって。<笑> <笑>えーっと、えーっと、みたいな話。<笑>一般的に言うとウイルスって、どんどんね、あの、弱毒っていうかさ、馴染んでくるじゃん。<笑>早めに本当はウェルカムした方がいいような気がするけどね。僕個人としてはそう思ってるけど。うん オリンピックやると思わなかったけどやってるねなんか知らないけどねやってるんだかやってないんだかは知らんけどあの現地で見てるわけじゃないんで本当はただの 3D だったりするのが 3D じゃねえやなんつなきゃいなんか作り物を作れるじゃん別に、うん、それかもしれないしわかんないけど、うん、どうなんですか まあ別にあの都合悪くなったら PCR 検査で陽性出せばいいんだね。うん。だから別に、勝てんじゃない。金、ね積めばいいんじゃない<笑>いやわかんないけど<咳>。症状が、うん。一体何を恐れてるのかは本当んよくわかんないよね。うん。 いや無症状が怖いの<笑>何が怖いのやって<笑>何が怖いですかみたいに思っちゃうけどさあの真顔で結構言うからさ皆さんねびっくりするんだけどさ<笑>どっか頭ぶっけたとすんじゃん、ねまあ、頭でもどこでもいいんだけど手とかね手にしとこうかちょっと血が出たとすんじゃん うん、でもあんまり痛くなかったとしますよ。ね。騒ぐ<笑>、ね、破傷風のワクチン打たなきゃとかさ<笑>抗生物質飲まなきゃとかさなんかそういうのを騒ぐから。<笑>うん、分かんない何が怖いのか分かんない理解ができない。<笑>うん いや聞いてもだってこ分かんないんでしょ本人<笑>言ってる人が本人が分かんないんだよねあれね、うん、無観客は何でも操作できるねそうだね、うん、だから何でもありだと思うけどねんか見てもしょうがないような気がするけど、うんうん、別にあんなもん まあね、スポーツ選手はスポーツ選手なりに真剣みたいにやってんのかもしれないけど、まあ生活保護者と一緒だからね、考え方はね。うん。なんのことはないよね。<笑>あの、日本なんか特にそうでしょうけど、別にあの、プロとして食べていける人なんかほとんどいないわけだからさ、あの、<笑>ほとんどプロスポーツなんか ほ, とほぼないわけでしょう<笑>ってことはみんなほら、生活保護者と一緒だよ まあいいけどさ<笑>、うん、まあ決して生活保護が悪いわけでもないしね、うん、だって誰も証明してないし懸賞金出してるまあそれまあただウイルスってなかなかわかりにくいんじゃない の, あの小さいから。 実際には分かんねえんじゃない<笑>いや分かるのかなゲ、まあ、いわゆるゲノム解析みたいのやれば分かんだろうね。で一応分かってはいるんじゃないのだって新型コロナウイルスが出始めの時にあのだって日本とかアメリカは元株持ってる持ってたでしょもともと。 だからもともとあるんだよね、うん。まあその元株って多分あの RATG13 のことを指してるんだとは思うんですけど、それから分岐したね、うん。なんて言ったってあの70年前とかに分岐してるわけだから、まあそれは持ってるわけだよね。まあただ名前は新型で出ておりますみたいな、うん。まあ一応新型なの。 で意外と日本なんかはねなんかあんまりなんだろうなまあもともとコロナっていう風邪がまああれは多分あれなんじゃないのアメリカとかいうところにはあんまないんじゃないのいやその辺はよく分かんないけど。 ななんんか特徴があるんじゃないの、その地域によって流行っているっていうか伝統的なやつっていうかさたまたままあ新型コロナウイルスなんかはまあ白人社会というかさ、うん、まああんまり知らなかったんじゃないのお初だったんじゃないの、うんうん、こんばんはいらっしゃいまた死ぬ人 うん、かもね分かんない<笑>一応それでも新型らしいからさ、ね、まあ彼らにとってっていうか そ, のそういうアメリカ人とかの表現ねうんにとっては新型なんじゃないの、うん、でも皆さんにとってみたらなじみのあるってやつだよねいつもの<笑>いつものやつだよね<笑> いや、わかんないけど、多分いつものやつできっと。はい。多分ですけど。はい、<笑>で、なんか菅総理とかがさあの期限、期限を操作しなきゃいけないみたいなこと言ってなかったなんか若干記 事, 記事で見かけたけど。余計なことすると、たどり着いたら日本でしたっていうおうちはやめてほしいか<笑> で、賠償金だとかさ、なんか戦時賠償みたいな感じで言われたらどうする皆さん。ね。第二次世界大戦かなんかのさ、賠償金ってさ、どこだったっけどこに払ったやつロシアに払ったやつあれって1980年代ぐらいまで続いたんだっけね。アメリカなんかは逆に言えば今でも続いてんのイギリスとか。そんな感じなのか まあ存在存在証明ってだからそのウイルス自体を証明するってむずいんじゃないの分かんないけど。うん、でまたあの感染券とかもあの ウ, ェウェブっていうのかなホームページ上にさあのパクった画像を載っけたりさそういうことしてたわけでしょね確かね。<笑> うん、まあなんでそんなふうになるのって言ったらもちろんあれだよねだからあの今の新型コロナ禍とかさうんといろんないろんなものがさなんていうの新自由主義ってやつがさ1980年ぐらいからやったんでしょであのいわゆる小泉とかも含めてさあのなんだろうな痛みに耐えてなんちゃらかんちゃらみたいなまああんなので どどんどん予算を削られてるんでしょ、うん、で結局あの感染券とかもそうなんでしょうけどまあ人がいないんじゃないのうん、うん、ロス・チャイルドに払ってんじゃね い,、うん、いやロス・チャイルドはただわかんないけど投資家だろうから。 投資家であり、客だろうかな。まあ、基本的には、その、お客さんって誰ですかって言ったら、まあ、日本国民全員って言えば全員だからね。うん。で、まあ、みんな、預金をするとかさ、何の目的でって言ったら、まあ、それはほら、私利私欲のために預金するわけでしょ利息のために。ね。他の金融商品もだよ。なんかの目的のために、 まあ、お金を預けるんでしょ、ねまあ、結果的にはそれが回り回って自分の首を絞めるわけですけど<笑>、うん、別にあのロスチャイルド限定ではないと思う、まあうん。基本的にはまあ一応日本の中で言えば日本のヒエラルキーっていうかさ三角形みたいになってるわけじゃん富裕層とかが。 まあ、そこにお金が一旦集まっていくよねただ世界で考えればまたその富裕層のヒエラルキーみたいなのはあるでしょうから、まあ、どんどんそういうところに集まるしでまあそれを国単位で見ればもちろんの先進国もあれば発展途上国もあるしま あ, あのどこに集まるのって言ったら一般的には先進国だしね、うん、まあただそのお金っていう概念で言うとお金って<笑> まあ要は皆さん自身が結局は価値があるとかさまあそのように思っちゃってるっていう現状があるからね、うんうん、まあ脅してたんじゃないだって金融マフィアじゃん普通に、うんうん、だからもう別に普通の仕事じゃないでしょ、うんうん 何でしたっけあの、萩本欽一みたいな顔をした投資家、なんか物を言う投資家みたいな人いるじゃん。あの人の話とかさ、ほら、なんかちょいちょい来る、来るところもあるんでしょ 株, 株主っていうか、なったらさ。嫌な感じだった、嫌な感じみたいだけどさ。欽<笑>ちゃんみたいな顔してる人。な, なんていうか、名前か忘れたけど。 まあそれは脅されるんじゃないのだって借り、借りた金、返, 返さねえとかだったら困るし、もちろ ん,、うん。それはそうだと思いますけど。<笑>かといって、すべての首謀者っていうか、それがすべてを操っているなんてことはないなんて言ったって、だってこういう仕組みっていうか、お金で言えばこういう、あの、 政府可変のところのさ法律を見ればわかると思うけどさ2条3項のところにまあ一応通貨ってそういうことだよってことが書いててさ別に預金ってそうだよねってことは言ってないわけだよだけども預金って別に法的な根拠がないわけよねな何かあった場合には全部消えるだけだけどさ うーんだけども認識としてやっぱお金というふうに認識してるわけでそれを支えてるのは誰ですかって言ったらもうこれは紛れもない皆さんだよだから、うん、だから皆さん自身がそれに一生懸命毎日のようにっていうか日ごとね干渉するわけっていうか加担するわけですよ、うんうん、そういうこと<笑> まあ、もちろんだから枝豆を今食べてるけどそれも一応外部化ってやつでねまあ今僕が大豆を食ってるわけでしょ枝豆っていうかねまあそれによって水を奪われる人だったりねまいろんな人がいるわけだよ。もちろんそこで労働するなんて言ったらあの労働って時間を伴うからね少なからずその人の時間を奪うんだよね。 まあ要は命だよね単純に言うとねまあ本当に失う人もいるでしょうけど、うん、なんまあなかなか中か、ね、まあ例えばこういう配信を一つ撮ってみても意外とさ迷惑かけてんじゃない、うん、金ちゃんみたいな人。 ロッフチャに借金全部返した日本だけだったとか。うん、まあけなんかそういう話もあるよね。確かね、うん。な、なんだっけ日露戦争もっと前の話だよね、うんうん。っていう話もあるわな。うん、珍しくね。<笑>まあ基本的には投資家だから、 もちろんあの例えばの話ロシアとロシアソ連と日本が戦うとかさまあ両方に投資するわけでしょ当たり前の話だけどさもちろんそういう戦争のきっかけ作りももちろんするんでしょうし、うん、まあ何をやってんだからねまあただそれもこれも ど, どれもなな何のためみたいな話で言うと。 まあ基本的にはお客さんのためなんじゃないの、うん、お客さんって誰ですかって言ったら皆さん自身になるとは思うけどまあって言いながら同時に彼らもお客さんでもあるでしょうけどねもちろんね投資家であるしお客さんでもあるしみたいな<咳>とは思いますけどだでも現実はそれを支えてるのはまあ私たち自身ですよっていうところを 把握しないとまあいつまでもその人が悪いとか言ってても、まあ、別にその人って例えばロックフェラーが亡くなりましたよって言ってロックフェラーが悪いって言ってたってもうあのようじゃんねえほかどうか別として、うんうん、別に解決しないじゃんねロックフェラーが死んだらね例えばあの今の 石油ペ ッ, クペックでいいんだっけ石油ってほら基軸通貨でドルで売り買いされるわけじゃんちなみにさ、うん、なんか変わったって言ったら変わんねえじゃんちなみにの話、うん、あっそうが威張ってた。 戦費返済したのは日本だけだって。借りた金は返さないのはいいね。はいうん、変わらんよね。うん、だからまあ、だからそれを支え、支えてんのが基本的には資本主義ってやつじゃないですか、うん。で、資本主義の代表格で言うと、このお金のその仕組みっていう、仕組みっていうのかな。債務で発行されるっていう大きな仕組みがあるよね。 まあ、あの資本主義の中にね、まあ、そういうことなんだろうとは思いますけど、こういう感じにね。まあ、こう、まあ、うん、これはあんま意味ない。うん、また課金すな、そ<笑>課金、課金忘れた。<咳>課金すしなくてもいいのかな、うん、よくわかんない。 特につ来ないかなかかってきてないよねなんか中にはさなんかかわ愛らしい女性もいるんだけどいや野郎ばっかりなんだよこのこの QR コードのねお友達申請されてる人でも中には可愛く い, いやわかんない 何もしたことないですけど。なんか、あの、なんか話しかけてる。そんなことない。<笑>とつ町って誰って。<笑>これってだ、五十、五十にどうぞって意味ですよ。うん、こ, のこのアカウントでとつ、とつ町をしてますよって。 凸待ちっていうのはまあいわゆる LINE の通話待ち LINE、うん、<笑>の通話待ちをしてる感じ、うん、か, けかけてきてまあただ配信に乗っかっちゃうけどねた多分乗っかっちゃうと思うけど、うん、いや分かんない聞こえ多分聞こえると思うんですけどまああのまあ通話をかけてきた人は 配 信, 配信のボリュームはダウンしてくれない落としてくれないと多分なんてつうのかなえエコエコーじゃなくてなんつうのハウリングを起こしちゃったと思うけ、ん、どまあそのぐらいかなバーコードリーダーうんまあえ多分読み 読, 読み取れるでしょこれ違う甘い ダメこれ誰か試したこれこれよ読めた読めないこれちゃうの出るそんなことないじゃん<笑>さっき印刷したわけだから結構 新, 新鮮なんだよ<笑>大丈夫だと思うんですけど読み取れるでしょ<笑>なんかコモンズってやつが多分出てくると思うけど<笑>それ<笑> それな感じ。いや要は。まあ、暇つぶしに、その直接通話していいですよっていう。枠ですよ、はい。やんない。うん、そうなの、ねうんえー。やらなくても、もどちらでもいいんだけど。 話が下手なんですとかっていうのはあんま関係ないんで気にしないで適当に話すいやなんでって言ったらまあネタがなかったからですけどなんかさっきあの闇のダディっていうさあの製薬会社かなんかの<笑>。 えー、と人が ワ, ワクチンに関して何か言ってるやつがあるんだよね。まあそのラ イ, ライブっていうか配信のアーカイブを見てたんだけどさ奥さんが出てて何か話してたんだけど「うんうん、まあ一人よりはいいよね」うん、話は上手なん じゃあは 話, 話つないで、うん、<笑>やいたださ YouTube ってねあいろいろなんかね今はねなんか制限を一生懸命つけちゃってね、まあ、YouTube 以外もねいろいろね Twitter でもどこでもね。 結局あの、なんだろうな、いろんな情報を遮断してしまうもんだからさ、逆にあの、ま、いわゆるあの、陰謀と言われる情報っていうかさ、結構尾ひれがついてね、いろんなところ飛び回っちゃってるよね。まあ、ちなみに僕らにとって何がっつったら、さっきの話、最初に出てたけど、 怖いの怖くないのみたいな話だと思うんだよね。うん、ねかかったらどうなんのとかさ、ねえ<笑>例えばの話だよ、うん。なんとなくかかったら後遺症が残るとかさ、ね<笑>その後遺症がまた笑っちゃうけど、あ<笑>あれでしょ痛<笑>風とかさ、痛風がひどくなったとかさ、 ハゲたとかさ、まあハゲもあくかもしれないねな。ウイルスの関係だから、まあいわゆるあの、免疫、自己免疫の疾患なんかを起こせば、それが猛根に行ったらね、当然の話だけど、髪がね、やられるかもしれないし、<笑>とは思うんですけど。よくハゲるとかあったじゃん。 いや、多分今でも信じてる、信じてるっていうのが、まあ本当か嘘か知らんけど、テレビかなんかで言ってたんじゃないの、うん、結構信じてる人いるんじゃない、うん、ハゲるとか。ね。ハゲは嫌だよねって思うよ ね, ね、うん。じゃあ注射打てばね、防げるのかなって言ったら余計ね、 自己免疫疾患を起こしてそうなるかもしれないけどねどっちがいいのかわかんないですけどチャットで我慢してハゲちゃってる人はねそういえばあの ハゲてる人さ YouTuber, YouTuber でスモモっていう女性配信者がいるじゃん YouTube, YouTube にもいるけどさまあふわっちなんかで彼女なんか10万人ぐらいのフォロワ ー, ーがいるみたいで登録者数さよく考えてもらいたいのが YouTube で仮にライブかなんかがあったとしてコメントすんじゃん。 だって10万人全員が来るわけじゃないにしてもまあコメント読むの大変だよねふわっちいいよ、うん、だってかそってんもんあのサイト自体がかそってっからコメント読んでくれるよ、うんね、<笑>でその彼女はな 何, 何って言うとね「年を取るとみんなハゲるから」って言い方するんだよ いや多分ハゲねえと思うんだけどと<笑>一応プチ反論してみたんだけどいやぜ多分全員ではないと思うよって書いてあるんだけどさ、うんまあ、彼女のイメージだと年を取ると全員ハゲるらしい、うんうん、まあふわっちはめっちゃかそってるから、まあ、楽だよ楽っていうか まあ、便便回る面では便利じゃない、うん、前だとニコ生なんかで<笑>配信しながらただニコ生ってあの い, いろんなアンチも含めていろんなのが来るからさわちゃわちゃしちゃうんだよね<笑>だけどふわっちって基本はそれがないんで<笑>まあ便利だけど。 まあ情報交換とかする分にはいいと思うけどね。まあまたあのそういう人が逆に言えば集まってきてるし、たまには変なのが来るんだけど。<笑>うん。まあそれはそれとして。<笑>まあいいかと。アンチはね、いやいいんだけど、あの、 ななん、うん、なんかほら局所的っていうかまあいわゆるあの重箱の重箱の隅をつつくような話しかないじゃんだから別にいらないんだよねうんまあな ん, なんとなくあの全体的にっていうかさ<笑> そそれがううじゃなくてこうだったらこうなっていくよねっていう話だったらへえなるほどねと思ったりするんだけどさ、うん、その局所的にこれはこうだよねみたいな話っていうかさ「<笑>いらねえんだけど」と思ったりするんだよ。<笑>アルバイトのアンチはいるね。うん ままああ民、まあ、安倍政権ができるときってネット工作ってね時給確か2000円とかだったかなまあ NHK かなんかで報道されてるニュースがあったよね<笑>雇ってはいるんだよねであの回答するっていうか今あのいわゆるあれだよフリーダイヤルってあるじゃん皆さんが書けるのかどうか知らんけど<笑>ねいろんな業種ので そこにかけるとさ、難しい質問をするとさ、マニアックなね。だからそこの、まあ、チームのリーダーみたいなのが、これはこういうことだよって回答するわけじゃん。<笑>まあ、そういう組織みたいなっていうのが流れみたいなのもあるでしょ現実は。まあ、んかちゃん、一応ちゃんとはできてんじゃないのそういう仕組み、仕組みっていうのかなあの、フリー、いわゆるそういう、一つの会社のフリーダイヤルみたいなさ、 それはこういう、こうも思われておりますけど、こういうことなんですよ、みたいなさ。<笑>模範回答ね。<笑>やってるわけでしょ。うん、確かね、カ チ, カチカチカチカチやってる人ね、知ってる人で い, いるんだけどね。カチカチ屋さんっていうかさ。<笑>わかんないけど、もう死んでいくかもしれないけど。 そのちょっと確認するそろそろ死んでいくかもしれないけど生存確認して こ, こ, こようか<笑>死んでるかどうかたまに死ぬんだよねあれアンチやってるやつってね金もらってる人ねニコ生の時そうだったね、うん、いや僕が何かをするってこはじゃないからね、うん、あのいわゆるあの素性がバレそうになった時に切られちゃうんだよ お金もらってるですよ、ね、だから、うせアンチやるんだったら無料がいいよね。<笑>お金関係で絡むとやっぱりやられちゃうみたいでさ。うん。だからね、なんか、まあそういうのがニコ生で一度だったかな、あったよね。なんかアンチが特定されて<笑><笑>なんか見に行ったら、 ね、なんかこたつの中で裸で丸くなってお亡くなりになってたみたいだけど<笑>だからやめた方がいいんだよ、うん、そういうことは、うん、まあ人のことだからまあどうでもいいんだけど<笑>大差はないしであとはあそああとあのついでに死んだ話でいうと。 まあ、あの証拠になる PC とか全部回収をされるみたいだね。それはね。<笑>ちなみにね。うん、だって、こたつで丸くしんなって死んでたって別にただの不審死でしょ孤独死っていうかね。なんのことはない。<笑>でちなみにあの、死亡者のはず、話で言うと、 1月から4月ぐらいまでで、まあ去年の前年比と対比しての話で言うと、2万名弱増えてはいるんだね。うん。ね。2万名ぐらいだって。で、まあ、1、1、だから、1、2、んまあ、ただそれを3倍したところでさ、そうだね。6万人ぐらいか。 3倍 ?4 ヶ月だよね。4ヶ月だから1年間だったら3倍ぐらい6まあ仮にそれがうまくいったとして6万人、うん、大したことはないよね、うん。でも、まあ普通ではないよね。ね。普通ではないけど大したこともないよね。みたいな。まあまだわかんないけどね。 やっったばっかりだしね、うんうん、2万人からまあ若干の効果はあるんだなっていう、まあ、僕は思ってるけど、うん、若干効果はあるんだなと思いながら、うん、それでもねまあせいぜい誤 差, 誤差程度なのかなと思ってたけど、まあ、若干やっぱまあ増えてるんだなって若干だけどね <笑>そんなのをさがんの死亡とかと比べたらもう運例の差だからさ誤差みたいな話やからね6万人なんてね<笑>。36万人ぐらいだったっけがんで死亡するのねまあ誤差と言っちゃ悪いけどさ。 まあ、若干増えてはいくんでしょう、ね、削減するには無理だね。うん。いや、削人口削減みたいな話で行くんだったら、あの、全部注射した人を全滅しないとダメだよ。わかりやすく。うん。ね。あの、みんな死んだんだけどって。だけどメディアが誰一人報道してくれないとかね、あの、いう話だったらわかるけどね。はい、全然死にや死ねえじゃねえ 結構ほら、一応もうね打った人って結構お 会, い、ね、お会いする機会があるけど話す機会っていうかさでただそうだねそういう人とたくさん会うとこの前なんかちょっとちょろっと言ったけど下痢しちゃったんだよねみたいな話言ったけどさまああれが本当なのかどうかはもう分かんないけどね、うん、お前の体調じゃんみたいな話かもしんないし。 ただあの腹痛とかはないんだよね。うんうん、一般的にあの腹を下すとさ、お腹が痛いじゃん。ね。肛門も痛いけど。そうではないんだよね。うん、がん。ガンは一気に行くとビビって打たないから、ゆっくりだね。うん、それやっちゃうとさすがにバレるかもしれないし。 まあ、ただね、あの、長期的なところは当然わかんないし、で、長期的なところっていうのもさ、その闇のダディっていう人が言ってたけど、その薬、薬剤師じゃねえや、薬のメーカーの人がね、1年ぐらいっていう表現をよく使うみたいなんで、ね、それが長期って言ってんだって、1年長期じゃないからね、ああいう注射関係って確かさ、10年とか、 そのぐらいで見て普通だったような気がするんだけど、確か、1年は超短期の話だよね<笑>。だからな、な、なんなのかなと思って話、話、どんどんどんどん話をすり替えるの得意だよね<笑>。なんだかしんないけど。うん。打った人がおならをすると出るんだよ。それは可能性はあるよ。 あると思うよまあただそれも 現, 現在治験中ってやつじゃないのだからわからないんじゃわからないっていうのはなんかよく女性はなんか生理がおかしくなるっていうのはちょいちょいそれはちょいちょい聞くんだよちょいちょい聞きますけど。<笑> ちちょいちょいいは聞くけど本当かなと思ってさ、うん、本当なのかどうなのかまああんまりね女の人もそんなことをね大々的には言わないもんね一般的にはね自慢げにさ<笑>あなたのせいで 私はこんなふうになったらよみたいな話なんて言わないもんね、うんうん、生理食塩水を打った人もいるのかな、うん、まあ治験だとすると一般的にはそういうことは考えられるね、うんうん、プラセボってあるんだよね、うん、打った人打たない人みたいなね、うんうん、自慢げには言わないでしょ、うん、一般的にはさ うん、だっていわゆるあの 不, 正セあ不正セックスじゃなくて不正出血するわけでしょねしいわゆる子宮の病気だよね。で子宮の病気なんか多かったら何かこの人売春とかやってたのかしらなんて思われるわけじゃんねあの極端に言えばさだから言いたくないよね普通ね。なんかよなんでそんな話をって言ったらなこの前あの。 どっかかかののニコ生かなんかの配信を見てて女の子の。でザードの話が出ててで子宮ん内膜症とかいろんな病気っていうかさ、うん、こんだけそういう病気になるってことはそういうのがいっぱいあったんだろうねみたいなことを女の子が言ってたからさあそうなんだと思ってさいや本当かどうかは知らんけど。<笑>まあ、例えばの話 いや女性が言ってたんで、女性の見方はそういう見方をするんだなって、子宮の病気がいっぱい繰り返し起こってるっていうのは、あるのにそういうことなんだな、みたいなさ、ね、捉え方をすんだな、みたいに思ったのよ。ね、<笑>まあ、そん、うん、まあ、言いたくないね、うん、まあ、そんな感じ、うん。だから、そういう、それはそれでほら、なかなか影に隠れてしまうみたいなさ。 話かなと思いますけど<笑>、うん、なかなか。ということで誰かお父っつぁんい ら, いらっしゃらないですかこの<笑>。せっかくの。日常的になんかふわっちふわっちかなんかの人で。 たまにちょいちょいかけてくる人いるんだけど普段あの平日とかはさあの通話ができないように設定してくからさね何言われっかわかんないじゃん<笑>わけわかんない話してたらさ万が一聞かれたらね日常的には通話はできないんだけどまあ多分今は通話できるように設定しといたんで。 解除しといたんでできると思うんですけどねまあ気がお気軽にって感じで、うん、誰がお話し相手いかがですか、うん、ねえほはねふるってご参加をまあできればねあれですけどなんか優しい人がいいですけど <笑>なんか 話, は話にならないようなね変な人来てもしょうがないしね。<笑>かといって、まあ、今のねあの注射のやつだってそうなんだけどあれだってまあ今治験をやってるわけで結局誰にもわからないわけだよね本当は。 だけども一生懸命あのデマだとかさなんかメディアがそういうのまた煽ったりするじゃん、ね、デマかどうかわからないから治験やってるわけだからね現実 ね, <笑>あねどっちもどっちなんだよねでもどっちもどっちなんだけどまあ誰得なのかなっていうふうに、まあ、やっぱりいろいろ考えていかないとね、まあ、考えてもしょうがないんだけど<笑> 誰得なんすかねーみたいなところがさ「ここは儲けるよね?」みたいな若い女性が本当はね若くなくてもいいですけどね、うん、若くなくてもいいけど別にまあ、個人的にはママが好きだねうんまなんでっていうとほら一生懸命がんなんか頑張ってんじゃん<笑>子供育てるのに大変でしょ うん、そういうの嫌いじゃない<笑>なんか知らないけど な, なんだか知らんけど、はい、<咳>個人的には、うん、そう思う、はい、製薬会社はそうですよねうね、ん、もちろんそうだよねでこれからその影響でねあのいろんなふぐ 副反応っていうのかな長期的な副反応例えば、あのバセ、バセドじゃないや。抗原病になりましたとか、リウマチになりましたとかね。自己免疫疾患ってあるわけじゃん。まあ、あるいはさっき言ってた、ハゲみたいになりますとかさ。あまあ、ハゲって言ってしまうとさ、薬屋さん以外にも、ね、ハゲ屋さんが儲けるかもしれないけど、 まあ、ただ、ハゲ薬みたいのもあるからね。<笑>まあ、基本的にはいいお客さん作りにはなるよね。 しがピンポンってなったよ友達になりましたよろち首 LINE 来たね、うん、いや来たっていうかただの友達登録<笑>まあもしよかったらかけてきちゃってどうかわかんないけど いや、そろそろお酒を作りたいなとか、いろいろ思ってんのよ。ね何って言ったら、いや、は話してくれるとさ、<笑>ちょっとサボれんじゃんみたいに思ったら。<笑>まあ、そんな感じ。うん、まあ、作ってこようか、うん。ただね、これあの、 うんミュミュートの仕方が分かってないね。うん 失礼しました。焦っちゃった。本当の電話がかかってきて、うん。ちょいびっくり。また来たね。トーク。よろしくお願いします。うん、どうぞ。よろしくお願いします。うん、な, んてなんて言ったらいい ?LINE が来ますけど。 通話か来ないけど。ああ、ちなみにかけてきていいんですよ。あの、うん、あの、解放してるんで。あ、解放うん。解放してるので、かけてきていただければ大丈夫なんですけど。いや、超焦っああ若干。ほ、本物の電話が来たから、 焦ったよちょっとそれぐらい、うん、<笑>楽しみだねうんそうだね き, き怖いで、ねうん、ここもんすかねまああんまり気にしないでかけてみたらいい、ね いやまあ基本的にはただ言えるのはさっきの注射の関係で言うと何ですよまあ分かっていることっていうのかな現状ではわからないしまあいわゆるそれの反対派と推進派っているみたいですけどまあいいようにまた分断統治されてんのかなと思ったりさ<笑>。 で推進派は推進派じゃねえやごめん反対派は反対派で多分コロナ禍の前の経済状況を継続したいと思ってんだよね基本的にはただまあそうじゃないところもまたあってそうじゃないところっていうのかな推進するところはね逆に言えば全部潰して新たなシステムを作りたいっていうかさ まあそんな流れになってんのかなとは思うんですけど、主にはね、どう見てもさ、いやこれアンケートができないからあれなんだけどさ、どう思ってるコロナ禍って。皆さんにとって、あの、単純に将来が明るい感じ どうなの<笑>仮にそれがまあ世界中でそれが終わったとすんじゃん終わんないけどウイルスなんでね終わったとするじゃんしないけど<笑>ね<笑>もういいやって思うかどうかの話じゃんね<笑>えーっと 元に戻ると思ってんのかなねどうなのかなと思うんだけど、もうすでにどんどんどんどん具体的にさあの、失っていってるものはいっぱいあると思うんですけど、うん。分断統治にちゃんとなってるね。だからね、ほんとね。見事だよね。うん。だから、どっちに乗っかっても、どっちもどっちなんで。<笑> でも、でも普通に考えたらこうだよねっていう話も多分あるんだよね。<笑>普通こうだよねみたいな話ってあるじゃん、ね。普通、普通が異常な場合もあるかもしれないけど。<笑>だって別に個人的に言うと、あの、 別にね、どこ行ったって基本的にはマスクなんてね、あのしないんだ。理由はめんどくさいから。うん、<笑>で、だってあ、めんどくさいじゃん<笑><笑><笑>だってめんどくさいんだもん。しょうがないんだよ。うん、ね、うん。そんなめんどくさいにコロナごときが、 ね、一生懸命頑張ろうが何しようが僕にとってはその面倒くさいの方が重要なんでどちらかというと。うん、かといってまあ1年半以上そう付き合ってるわけだけどさ、まあ、もしかしてそれとね分かんないけど何もほらしてこ仕掛けてこないから基本的に彼らは。<笑>ね。<笑> ああそんなもんなのねみたいに思うわけじゃん。うんうんまあ、元にはね僕はもう戻らないとは思ってるんですけどもうすでに破壊してて、まあ、いろんな国体で国っていうかねいろんな地域であのいろんな差があるけどさ、まあ、例えば例えばインドネシアかどっ か, どっかでしたっけアメリカなんかもそうだと思うんだけどいわゆるあのアメリカは給付金付けにして いわゆるあの製造っていうのかな農業でもそうだし生産活動されてる人っていうのかないわゆるあの働くよりも給付金もらった方が有利になってんだよねだからみんな働かないんですよではどうなるかって言ったらもちろん生産活動されてないんだよ、ね、ってことは何が起こるかぐらい想像がつくでしょって話で今は何とかなってるだけの話でさ、うん、ならなくなった時に何が起こるのかしらみたいな話じゃん でインドネシアかなんか例えば、うん、品川区から渋谷区に移動するのはダメみたいな話になってるんでしょ簡単に言うと<笑> で, で住んでるのは渋谷なんだけど仕事が品川でやってるとじゃもうし品川にもうしょうがないから仕事場に寝泊まりしながら何かやってるんでしょ 移 動, され移動するとダメみたいな例えばの話でも一般的に言えばさもういいやって話になったらもう自宅の渋谷にいるわけじゃん<笑>何をしようとしてるって言ったらまあ普通に考えたらそういう製造っていうのかな仕事っていうか、まあ、そういうのをさせない動きっていうのがどんどんどんどん出てたりするよね現実はね<笑> っていうのを繰り返 し, してたら一体何が起こっていくんだろうっていうのはなんとなく容易に想像はできるんじゃないかなとは思うんだけどねまあそんなことを考えると元に戻るかって言ったらまあ当然元には戻らないしきっとね、うん、こんばんばは、まあ、死ぬよね、うんうん、今のところは仕掛けては来ないけど法律的には例えば銀行法を変えたとかさ <笑>ねえだからまあいろんなものを変えてるんだとは思いますけどね銀行法なんかわかりやすかったと思うけどね「<笑>こんばんはいらっしゃい」ナスの「ナスの王様が来ました、ねうんうん」なんかナスがいっぱい取れるみたいですけどね。 収穫がたくさん取れるんでしょ、うん、消えた後に新しく出てくるものが何なのか気になるけど、新しい何かを生み出すために一掃してる話が別。まあ、多分一掃するんじゃないかな、多分。例えば、例えばの話、例え話で言うと。農家ってあるじゃん、日本で言えば、農家は全部潰すんだよね、きっとね。 でえー、っ結局、は、ま、じ、あ、めまして、うんうん、いつも YouTube 拝見してます、ハートマーク、<笑> YouTube 見てたら QR コードがあったんで読み込んだと、画面からピンポンになったんで驚いた、うん、直電恥ずかしいんです。 チャットでもなんでもいいっすよ。まあ、チャットだと、意外とあの、ほら、あれなんだよね。できんだよね。うん、普段でもね、うん。コロナが終わって、以前のことが薄れてきてるのに今、今、今日この頃、同じにはならないと思うけど、ベーシックインカムは怖いと思うんだよね。どっちに転んでも。向こうの勝利なんですかね。まあ、向こうの勝利っていうか、うん、多分、うーん、 何だろうお金って例えばこういうお金ってあるじゃん今画面上切り替わるけどでお金って皆さん全部あの預金も金融商品も日銀券もあの政府が発行した貨幣もまあ全部多分の話だよ全部クソもみそも全部すべてお金っていう認識で思ってんだよね多分一緒だと思ってると思うんだけどでもあの 結構違っててさ、実はあの政府貨幣っていうのと、上の預金データだったり、あの日銀券っていうのは全くの、なんつうのかな、うん、なんていうの<笑>種類が違うというかさ、片方上、あの、いわゆるあの普通の預金データとか日銀券っていうのは、まあ一般的にはお金って言われてるけども、 ただの誰かが借金した債務のデータなんだよね。で、そのデータがたまたま皆さんが、まあ、使える借金として回ってきてるだけの話なんだよね。借り物だって話なんだけどさ、所詮はね。で、下の政府貨幣だけは、これはあの、借金でも 誰, で誰のものでもなくって、誰のものでもないじゃないまあ、いわゆる政府が発行しているお金なんで、まあ、法律上に定めてるところの通貨ってやつなんだよね。 まあ一応日銀券も入ってるけどでただ日銀券っていうのはこういうものですよってあのまあ要は民間銀行が当座預金に預けてるものを引き出した時に印刷するもんですよって話が書いてあると思うんですけどだからそもそも民間銀行のお金なわけでで そ,、まあ、そう考えたらまあ皆さんが借り物じゃないお金っていうのはそれしかなくってさ。ねで で、こんなじゃあデ ー, データっていうか債務のデータで作られたお金に価値があるかって何にもないんだよねはっきり言って<笑>何にもないのよ、うんだからまあ何。何に価値があるのってのはまあ要は皆さんがまあ作り上げたいわゆるあの現物の資産とかですよ簡単に言うと、まあ、それの回収の大きな回収の時期が、まあ、それも多分世界中で回収の時期がやってきたって話だよ。 で最近じゃなんか戦争も流行んねえしねなんか特攻隊とかさ80年前ぐらいとか70年前だったらそれも通用したんだけどみたいな話なんでしょ多分まあ最近じゃそれも通用しねえしみたいなさまあ、まあ、いいまあいいのがあるよねみたいな感じの今回なんじゃないのかなとは思いますけどねまあそんな感じかな<笑>えー、赤ちゃん、うん 家のなすまだ赤字。ゃ今年はあと2つくらいですも う, ん、おう月末近くの連休でよ外部化されちまってくっいにこき使われるおまけに金も搾取されるわけでよしょうがないね<笑>いそれはね、うん、今まであなたがしてきた仕打ちだねあまあジョークですけどえ外部化は正常にフェアではないとダメなんだよねまあそうだね まあ、フェアじゃなくてもいいんじゃないの、うん、<笑>知らんけど。<笑>まあ、いいかなって、適当だよ、僕も<笑>、うん。あんま、あんま資格紙面にさ。うん、まあ、しょうがないんじゃないんです か,、うん、なんかこの前、なんか土曜日かなんか、金曜日土曜日 結構遠く行ってきたんですけどね、うん、別にあの僕の用事じゃないんだけど、うん、ちゃんと高速代は僕が出すよ<笑>まあそういうことでしょ<笑>まあ別にいいじゃん<笑><笑>まあいいやどうでも<笑>うん どうせ、ゴミくずみたいなお金だし、ね。あの、むかつか、むかつくからっていうわけでもないけど、札、札を出すわけじゃん。で、小銭をもらってにんまりするわけでさ。<笑>まあ、そんな感じだよね。まあ、ただ暑いよね。はい。暑かったね。うん。暑かった、暑かった。だからまあ、 でまあ、そのベーシックインカムの話が出てきたけどベーシックインカムみたいなやつは利用はされるとは思いますよあのあの何のためにって言ったらま あ, あら、まあ、多分新たな、まあ、例えばの話だけど SDGs なんかが言っている話だと今までのこれまでの概念じゃなくってみたいなさ、まあ、新しいルー ル, ルールみたいなのを作ってさ、まあ、インチキなエコだよね。 でああいうルールに乗っかってないところは淘汰されていくわけでしょ、基本的にはね。で、うん、まあ、まあ、そういうところにお客さんがある面では集まるような仕組みというかさ、ね、あのいわゆる皆さんにうんと、いわゆる燃料を補給しとけば、そういうところに使ってくれるかもしれないじゃん、たくさん。ね まあ、そうすればそれはそれで新たな資本主義っていうのかどうか知らんけどねまあそういうところにまたそういうものが集まるわけでしょ現実的にはねだからもちろんだからせっこいベーシックインカムみたいなのは増えていくんだろうなとは思いますけどでただあの限界限界というかねいつも破裂してもおかしくないのが今の債務のお金だと思うんでね今1500兆以上に 1,500、M3 のデータ多分 1,515 兆円か50兆円かどっちかになってたと思うんですけど、半年ぐらいでさ、50兆円ぐらい増えたわけよ。ね。だから、まあ皆さん一人当たりで言えば50万円ってやつだよね。大体いい。でも50万円も増えてないわけでしょ。皆さんの財布の中ってね、現実はですよ。 などっか行ったわけだけどさまあそういう仕組みのお金っていうのは多分一度終わりを迎えていくんでしょうからまあじゃあまた次どんな感じみたいなさ、うん、まあそれもなんかあれなんだろうねだからあのいわゆるあの CO2 と絡めてなんかやったりするんだろうな結局はな排出権じゃねえけどさまあそんなことをやるんじゃないのどうせ。 どうせの話で分かんないけどそれは予想なんだ、うん、そういえば月末だよねねもう明日明日月末だよね、うん、便所のカレンダーがさ今週の月曜日かなんかが休みだったんだよねうん確かまあまあね便所以外のカレンダーも月曜日休みなんですよ実は言うと。 うんか月曜日が休みなんだなと思ってたんだけどさなんか い, いつから 木, 木金土日が休みだったの今回、ね、なんかいつの間にかさ な, な, なんだかなと思っちゃう<笑><笑><笑>なんか適当だなと思ってさ大体いいカレンダーって 毎, 毎度なんかあれだったんじゃなかったっけえちゃんと 月曜日は1日ですよとか、ね、例えばの話き、決まってたよね。最近決まってないのかなよくわかんないけど。<笑>よくわかんなくなってきたね。この、この感じがね。まあ、そんなところで、便所に行きたい。<笑>どうしよう、うん。月、そうでしょ月曜日でしょ休みがね、うん。僕もそう思ってた。 ずっっと思ってて、だけどなんか今回は4連休みたいなさ別に4連休といっても4連休四連まあ4連休は別に休みは休みなんだけど、うん、なんかねなんか変なお出かけみたいなのがさ、うん、でもさあの思うんだけど高速道路でさ追い越し車線をさあれ追い抜くため 追い抜くためっていうか追い越すためだからあのやっぱり一発でスカッと行こうよみんなあのさダラダラ走るのみんなやめなよあそこねダメ、うん、だ, だよ、うん、絶対、うん、あのうスパッと行くためだよ、ね、一応覆面が後ろにいないことぐらいはさちょっと確認してスパッと行く感じっていうのかなあの同じような速度でずっと走ってるっていうかさああいうのはよくないよね と思ったりする、はい、<笑>思っったたりりすするしますだってなんか知らないけど左車線走ってた方が追い越し車線よりも速かったりする時あるからさ「えっ何なんこいつら」とかって思っちゃうんだけど「何やってんの?」みたいなさ「アメリカと勘違いしてねえか?」みたいな感じで思ったりするんだけどさ。ねだからそういうことはやめましょう。 オリンピックで変えられそうだ、ね、まあ、どんな感じになっていくかね。まあ、今のところ、例えばコロナの感染者っていうのは、今日は東京で1700名とかになってたんだっけで、まあ、今、1700名ってなってるから、1700名割る、1700名割る、えー、東京都の人口が1400万人 ×100% が、 ねえー、本日の新型コロナウイルスに東京都で出会えるまあ昨日の話やろうけどね厳密はね厳密に言うとね昨日とかのね 0.012% お会いする確率があるわけだけどさ1700名でねまあ一応なんか増やしてはね増えてはきてるよねうんうんうてうんうんうのは増えてないけど。 まあ、増, え増えてるいや増えてないけど、うん、増えてるいや一応なんか表現的には増えてるみたいな話、うん、全体的に言えばどうでもいいみたいな話なんだけどうん、うん、まあ部分的に言えば増えてる、ね、あの若年層の重症化が増えてるみたいなさ、ね、よく言う若者の重症化が増えてるとか言われてるけど、うん、えふどこ増えたみたいな<笑>。 <笑> 全, 全国、ちなみにあの、全国で、金庫じゃん。全国で 40? 40、四十4 0歳 ?1 名増えたら、若者が、いや、これおっさん<笑>、これおっさん、おっさんだけど、いや、これおっさんだけどって話だよね。うまいんだけど<笑>。 いや、若者って若者かもしれんが、ね、おっさん、いや、おっさんだよ。はい、ね、はいい、なんか話をさ、も、もり、もり、もりもりすんのはいいけどさ、一名で、全国で一名で増えてるとかさ、重症化っていうのかな。ええー、と思っちゃうよね。びっくりする右がこむね。そうなんだよ。 去年配られてるカレンダー、月曜日、うん。白崎さんの出版ライブで債務通貨止めたら解決すると思っている人、専門家にも多いけど、そんなわけがないという話もでしたね。まあ、もちろん債務通貨を止めたら、何が、まあ、目的によるけど、うんと、うん、まあ、単純に言ったら、あれですよね。まあ、今の、 1,500 兆っていうまあおかまあ例えば M3 っていうデータがあったとするんじゃんまあお金のねこれ一応全部のお金だと思って全てのお金 1,500 兆円<笑>でこれってあの基本全部借金で借りてるんだよねでまあ仮に政府の貨幣って発行すんじゃん政府貨幣ってでこれ借金じゃないからまあ仮に 1,500 兆発行したとするんじゃん同じだけじゃあ返済しちゃおうぜって返済すんじゃん うんうん、でどうなりますかって言ったら今までのお金は全てゼロになって消えますよねってだけだよね、うん。まあ、ただそれだけの話だよね。基本そういうことだよね。だから、あの、どう、どうしたいかっていうかどうするのかみたいなところはなんとなくイメージはしとかないといけないでしょうね。ただ、まあ、ある面では唯一、 まあ今の債務で作られたお金を返済する、まあ能力があるというか、返済できるお金ではあるよね。うん。悪は、せンセ、センセ、ホー、ライトがお得、楽天モバイル、1円からだって。お得だね。はい、本当とだ、うん。お得だね。うん、ええー まあ、そんなことがないっていうかまあどうしたいのかみたいなところだよねもちろんあのお金政府の貨幣を発行する例えば 1,500 兆円あるデータプラス政府のお金を仮に 1,000 兆円発行したとすれば合計で 2,500 兆円じゃんお金のボリュームは増えるわけだよねでそ れ, それを一体誰がどのように使うというかさなんていうのか 表現がわかるかな、うん、まあ今の債務で作られる借金で作られるお金、まあ、山まあ簡単に言うと山本太郎なんかが言ってる MMT で発行されたとすんじゃん 1,000 兆円新たに発行しましたよまあ借金しましたよって言ってもお金が集まる場ところは富裕層にしか集まらないんですよ簡単に言うとだからインフレーションは起こらないんだよだって皆さん金使えねえから、うん、ねっ<笑> だけども、今度逆に皆さんがお金を使えるように政府貨幣で今度ベーシックインカムみたいなのをやったとするじゃん仮に、うん、そうするとある面ではあのお金は使われるから、まあ、物の価値は、まあ、ある面では上がるっていうかさインフレーションが起こる可能性は往々にしてあるよね例えばの話、まあ、だからな何を言わんとしてるかっていったらどうしたいんかが大事だよ だから そ, れそれで OK とかじゃなくて、うん、それをどうしたいかみたいなところだそれの目的みたいなさところが重要だったりするんじゃねえのかなでもねなんかさうまくいかないんだよね 前, ほら前はさなんかマドとかなんかいわゆるあの新型ベーシックインカムとかそういう話してたと思うんだけどあの頃のイメージはどちらかというとですよ 男これ毎月の話ね毎 月, 毎月毎月男100万円女毎月200万円まあこれを政府政府貨幣で発行して直接給付したらいかがですかとまあ一応これの目的はって言ったら基本的にはこれって言ってたんだけどさただねこれっつってももう基本的には あのもう欲にまみれてんで僕たちってねだからこれのためじゃないんだよこれをこ れ, これイコールあのもう こ, うこうなってっから<笑>基本あねだから余計だから世 界, 世界の社会っていうか世界中のお子さんとかが犠牲になっちゃうんだけどさもう本来はこれ自分がこうなるためにこれを利用するこれを利用するっていう感覚だったら もっとい い, いいふうにはできるんでしょうけどそのコントロールが多分ねできないんだと思うんだよねって思ったりしたそんな感じ、はい、で人申請が売れてるんだけど具体的にどうするかこうしたらみたいな議論が取材するメディアにもなくて斎藤氏が同じく説明に終始して批判も今さらマルクスというような単純な批判 突っ込んだ批判もない。ええー、ってことはお守り言葉で終わってしまうからもっと深掘りして考えようみたいな話も白崎さんが言ってたね。うん、白崎さんは振るって参加した方がいいんじゃないのあの顧問銀行で顧問銀行っていうか公共銀行でさ<笑>まあある面で公共的なお金っていうのかなまあそんな感じで増やしていけばいいと思うんだけどね。 ど, ど, どうしてていきたいかが大事だって話なんとなくこの話分かったあの新型ベーシックインカムって一応この配信枠でなんかいろいろさ言ってた多分1年ちょっと前2年前ぐらいは言ってたと思うんだよ。であるいはマドカっていう政府貨幣、まあ、うんとアプリで政府がアプリを作ってそこにマドカっていう、まあ、いわゆる円だよ まあ、それをあの残高を補充するっていう話まあ似たような話だけど、ねまあ、一応目的はこれの自立の目的なんだけど、ね、で各自そのために散弾銃のようにってわけでもないけど各自それぞれ 自, 自分が自立するために何ができるかなみたいなことでこういうお金を流行利用できるんだったら。 先があるよなぁと思ってた時期もあるんだけど現実はさやっぱこうまあいわゆる外部化って言って、まあ、自分が楽しければいいとかまあそんな感覚だけしかない人たちも結構いるんだよね多分無理なんだろうなぁと思いながらさ<笑>まあみたいな話でねまあ YouTubeYouTube YouTube じゃねえや、えっと、ベーシックインカムの話のくだりからそんな感じになっちゃったけどうん。 あ そ, れそれとその話があったね。斎藤氏はうんとどうしたらいいんだろう<笑>どうしたらいいんだろうね。はい、なかなかさ予算降りないね。はい、ねうんね、ま みんな基本的に資本主義が大好きな感じの人が多かったりする場所だと斎藤浩平氏の話っていうのはね受け入れ難いんだよねやっぱねなかなかね予算がとまあ別にそんなことでやる必要もないんでしょうけどね本当はねまあキャスとかでキャスとか YouTubeYouTube、まあ、YouTube では結構活動されてるんでしょうけどね ただ、YouTube で斎藤浩平を私見ました、全部知ってますみたいな人っていうのは、まあ、意外とマニア系だよね。まあ、ほとんど知らないよね、現実はね。だから、まあ、そういうのが広がらないといけないんでしょうけどね。まあ、広がるためにさ、例えばの話、うんと、そうだな、エセ的な感じじゃなければね、エセ政治家を目指すみたいな。 感じじゃなければどんどんね彼にアプローチをしてこえばいいんでしょうけどなんせ政治を目指すって言ってる人はほとんど全部エセだからあの基本ね、うん、全部インチキじゃん<笑>要は、うん、ほとんどが、まあ、ほとんど全てなんかこの前なんか真面目に討論みたいのしてた小川淳也ってやつがいたけど立憲民主のクソなんだなと思いながら聞いてたけどまあまあ真剣なんだなと思いながら聞いてたんだけどさ へえってこういう国会議員もいるもんだと思いながらちょっと聞いてたんだけどへえと思いながらねだけども実際にこれから国政狙う人とかでもねあのまあ何でもそうだよ令和令和でも何でもそうだけどさ、うん、そういうところにはアプローチはしてこないでしょきっと ね, ね例えば山本太郎が斎藤浩平のこと知ってんですか知らないんですかって多分知ってるよね。 きっとの話で言うと多分言われると思うし聞かれると思うんだけどね<笑>その配信上の話じゃなくてね配信上は全部演出でしょうからどうせね基本的にはね<笑><笑>まあなんだか常貴もそうだよ、うんね、本来だったらまあなんか利用できるんだったら利用したらいいと思うんだけどねだけども うんなんて言ったってやっぱりセ線が多いよ ね,、うん、ね本当にねまあそんな気がする<笑>、うん、まあてな感じかな<笑>ええとお守り言葉脱成症成長だけで言葉を言うだけで自分たち深掘りして考えないこ行動もしない いつの間にか忘れ去られるとアンチテーゼね。うん。いや、わかるけど。うん。うん。まあ、そんなところでしょう。だから、例えばの話なんだけど、まあ今、例えば今、何人か聞いてるでしょまあ一応、数字的には30何名聞いてんのわかんないけど。<笑>まあ、これから動画を見る人がいるんでしょうけど、あのね、 斎、まあ、藤浩平見て、まあ僕はあの大西湿ネってお金の発行の仕組みを言ってたから僕は利用したんだよ。ね、で、まあ一応まあこういう配信のリスナーってさ、一応全国にいるじゃん。少ないけど。で、まあそういう人たちがまたそういうのを呼んでみたりいろんなことをやってみるんだけどさ、別に斎藤浩平って基本的にはお金目的でそれをやってるって、まあ当然ね自分の自腹を切ってそこまでできないとかっていうのはあると思うんだけど、 例えばの話こういうあの YouTube とかそういうオンラインとかまあズームでも何でもいいと思うんだけどさ、ね、あの何ていうのかなまあいわゆるあの講演会みたいなのを例えばお金はあんまり出せないしこうなんだけどみたいな相談してみたらいいと思うんだけどどっかの大阪のななんたらなんちゃら大学のメールアドレスに送ればちゃんと返事くれるよ、うん、ちなみに。はいで えー、まあそんなところだしどうせコロナ禍だしねあのどっかの会場借りて大々的になんて言ったらさ、まあ、ある面で批判の対象になりえないなりえるっていうのかななる場合もあるだろうから逆にそういうオンラインとかそういうものでうまく利用したらいいんじゃないのかなと思ったりもします。はい、で多分そのそんなにお金を目的っていうかわけではないと思うんで。 まあ、時間が許せばそういうことも可能なんじゃないのかなと思うんでまあ例え話でさあのまあ本当にあの今年就職しました仲間みたいなやつとかさねまあ何でもいいんだけどさまあそういうのでどんどんなんか公演みたい公演というか質疑応答じゃないけどさなんだろうなまあそういう。 なんか場所作りみみたたいいなのしてみたらいかがですかまあその代わりなんか彼の特典としてそこで何のあのいわゆるあの会話されたことっていうのは動画にあげるならあげるとかさまあそういう感じでいいんだろうと思うけどねちなみにねまあそんなところをうまくやってますよああうまくやってみたらいかがですか多分お金は多分要求はあんましないと思う、うん、まあないって言えばだよ、うん、いやおめえら持ってるくせにって言うんだったら出してあげればいいじゃん <笑>例えば、ね、彼が15万円って言ってんだったらじゃあ10倍ぐらい出しとこうかーみたいなさ、ねまあ、そんなんでもいいんじゃないのとは思うけどね、えー、山本太郎知ってるよね斎藤公園やつと話していたからそのうち山本側から離れていったって笑いながら講演会でしたよまあそうだろうね、うん、だって山本太郎を別に救おうとは思ってないからね弱者はね、うん、<笑>だって あの<笑>いやいやいいじゃん令和新選組でああみんな生活保護受けようぜってそこにいるやつに全部言えやいいじゃんだってみんなそうあそこに集まってる人ほとんど対象者だもん<笑>現実生活できてないでしょまともな、うん、だから今からそこに行くよみたいな感じでやればいいんじゃないのと思うけどさ<笑> って思うけどまあもちろんなんでって言ったら、まあ、基本国会議員っていうかね今の国会議員っていうのは資本主義っていうか資本、まあ、ある面では資本主義の、まあ、犬のような活躍をしてるわけでしょ。でそもそも日本なんて1980年代にすでに資本に売られてるっていうかさ、まあ、まあもう資本のものだと思って言う過言ではないと思うんですけど。 もちろんそれには逆らえないしね当たり前の話だ か, らだから当然生活保護者なんてある面ではその資本主義に真っ向からね結しまくるような話でもあるんである面ではね<笑>まあ言わねえだろうなって感じだよね、うん、なんでとつも米もないの昔の煮込むな直頭が愉快な感じの人が来たのにねそうだね、うん、まあ YouTube はわかんないいやでもなんか チャットは来たよ。うん。愛してますとか、いっぱい。うん、あなたと違って、ジョークだよ。<笑>冗談ですけどね、はい。ちゃんとあの、ハートマーク付きのコメントでチャットが来ました、ね、いや、だから嬉しいのっていうと率直には嬉しいんだけど、ね。はい。まあそういうことです。うんね、ニコ生だったらね、速攻来てたね、ほんとね。とつちとかやったらね。 っという間だった ね, ねで捕鯨船みたいなやつがなんかなんだっけ野田総理野田総理のふりをしてものまねをしてきたりね<笑>なんか面白かったねいろんなふうにねいろんなふうに面白かったけど、うん、意味があったのかないのかっていうと今から考えれば 何の意味もなかった、ねはい、まあそういうふうに思っておりますけど、まあ、そんな感じでまあ今が意味あるのかどうかは知らんけど、はい、まあただ今今の感じで言うとまあまあまあま あ, あの多分まあ今の社会問題のいわゆる土台土台的なところに踏み込んでんじゃないのかなとは思っているんですけどね。 なるまあなるほどこういう仕組みっていうかこういうシステムでこういうふうになってんのねみたいな感じだと思うけどね<笑>まあなかなかそれってさあのその仕組みとかシステムっていうのはまあこれまたあの支えてるものが1億 2,000 万人で支えるもんだからなかなかねその牙城を崩すっていうか牙城牙城というかさそれを崩すというよりは何て言うんでしょうかね<笑> まあ変えるとか、例えばそういうふうに思ったとしてもそう簡単じゃないよねって話だよね。まあそんな感じかなと思います。ていうことでどうしようかな、この辺で終わっていこうかなと思うんだけど、そ, そんなもんでいいですかねうん。QR コードで追加されたあ。ごめん。追加しなかったのかな、ひょっとして。まあ、終わっていこうか。ひょっとして、と待ち期待してたそんなこと これ友達にならないとかけけられなないいいってわけでもないんだよねきっといやわかんないけど、うん、まあ終わろうか便所行きたいしお酒もないのよ実は言うと、うん、ねまあ一応この辺で終わろう、うん、さっきあの本物の電話がかかってきて焦っちゃったけどさ「いや見てます」って言われたらどうしようと思ったんだけどさびっくりした、うん、すっげえ焦った体が熱くなっちゃってまあっていうことで「お疲れさん」ま